他人の噂話やここだけの話で打ち明けられた秘密を話してしまう女性っていますよね。こういう女性はこいつ口軽いなって思われて敬遠されてしまいます。人には知られたくないことがあるという認識がないのか自分中心に物事を考えているために自分が注目を集めて人気者になりたいという欲望に勝てないのかもしれません。しかしそのせいで悲しい思いをしたり 傷ついいたりするる人がいるのも事実ですもちろん自分がそんな風に思われるのも嫌ですしそんな人に巻き込まれたくないですよねましてや気になっている人にそんな風に思われたらとっても残念ですよねそこでこいつ口軽いなって思われやすい女性の特徴をいくつか挙げてみますこのチャンネルでは私イ子が恋愛の悩みにまつわる話や人間関係モチベーションについてのお話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 1「誰にも言わないから教えて」という言葉をよく使う何回か会話を重ねていって親密になっていくと相手に信頼感を抱くようになりついついここだけの話をしたくなるのが人情ですそんな時口が堅い人ならば相手が秘密を話すことを強要することはありません自分にも知られたくないことがあるように相手にも知られたくないことがあるのを理解しているのでたとえ気になったとしても。 無理に聞き出すようなことはしないものです。言いにくいこと、できれば誰にも話したくないと思っていたことを自分に話そうとしてくれていることが分かれば相手が話してくれるまでじっくりと待つのが優しさというもの。ところが口の軽い女性は相手を理解するよりも自分が知りたいという欲求が我慢できないので相手が何を言おうとしたのか何を隠しているのかが気になって仕方がないのです。 秘密の匂いを嗅ぎつけると誰にも言わないから教えてとか絶対に秘密にするからなどと言って相手から話を聞き出し自分の好奇心を満たそうとしますそして好奇心が満たされると今度は誰かに話したくなってしまうのです誰にも言わないから教えてなんてこんなセリフをよく使う人は要注意ですねにマシンガントークをする口の軽い女性は人の話を聞きません 会話というのはキャッチボールでお互いの話したことをやりとりしながら楽しむものですがこのタイプの女性は会話を楽しむというよりは一方的に自分の話をしてしまいます例えば俺は〇〇でねと男性が話し始めたところで話を奪ってしまい私も〇〇だよだってさあ私この前と話し始めて止まらなくなったりしますマシンガンのように話し始めると 相手はもう自分の話をするのも嫌になり聞いてしまいます。相手に引かれたのにも気づかずマシンガントークを続けているとそのうち話の中にいつの間にか誰かの秘密や噂話などが紛れ込んでしまったりします。このようにマシンガンのように話すタイプの女性は自分と向き合えていないことが多く自分の中の革新的な話ややましいことから逃げたくてそこに触れられたくない時に他人の話や どうでもいいような話を一方的に話し出して止まらなくなったりします。マシンガンのように話す人に出会ったら要注意です。3. 群れる。口の軽い女性はとにかく群れます。一人でいるのが苦手で常に集団の中に入っていきます。一人でいると誰からも必要とされていないような気がして寂しいのかもしれません。そして群れの中では自分の存在をアピールしていきます。 この時の話題が自分の話だけなら良いのですが、人の悪口や噂話に花が咲き、主導権を握るタイプの人が、この群れの中にいると厄介です。自分が周りから嫌われたくないために、同調していると、常に噂話にまみれてしまいます。群れる人の中には、噂話や悪口を楽しみにしていたり、好きな人もいて、何か面白い話はないかなと話題を探している人もいます。 他人のの不幸は蜜の味、といった言葉もあるように悪口や噂話をするとドーパミンという快楽物質が脳の中に出るので喜びの感情が芽生えていることもありますこうなってくるとみんなで集まると誰かの秘密を暴き噂話や悪口を言っている状態が平常となってきます人の秘密や知られたくないことを話してしまうのはある意味暴露している人を自分より下に見ているからで。 相手より自分の方が勝っているアピールだったりもします集団の中で群れている女性は注意かもしれませんね 4.SNS にのめり込む今はたくさんの SNS があり多くの方が使ったことがあると思います便利なコミュニケーションのツールですがこれにのめり込んでいる女性がいたら要注意です応援する気持ちで記事を読んでいるなら良いのですが 頻繁に SNS をチェックして、〇〇さんツイッターにこんなことツイートしてるわよ、などとネタにして噂話をするような女性は注意が必要です。中には、裏アカウントを持っていて、こっそり他人の SNS から他人の行動をチェックしているようなタイプもいます。このタイプは自分に自信がなく、充実していそうな人を見かけては、ディスったり、噂話にして悪口を言ったり、相手の気持ちを考えずに、 自分の承認欲求を満たすことで頭がいっぱいです。このタイプの女性がおしゃべりにのめり込んでいるときは、自分が満足していればよく、究極、笑いが取れれば満足だったりしています。たとえそれが、他人への配慮にかけていても、相手の立場に立てていないので、自分の残念な行いには気づいていないことがほとんどです。5. 会話の中心にいたい。注目されるのが大好きで、自分が会話の中心に常にいたい。 こんな女性は口が軽そうって思われます。常に会話のイニシアティブを取りたいため、無意識のうちに話を持って大げさにしたり、本人は張り切って楽しい話題を提供しているつもりでも、周りには惹かれていたりするような女性は要注意です。こんな女性は、おしゃべりに罪悪感がなく、楽しいことだと思っているので、周りが見えなくなってしまい、話が盛り上がってくると、うろうえのことでも断定的に話したり、 思い込みで曲解することもあるので不確定な内容が広まっていったりしますいわゆる噂が独り歩きするといったことが起きるのはこのためですこんなタイプの女性は話の内容には無頓着で自分が注目されているかどうかが重要ですまとめ一見人懐っこく無邪気で人当たりの良い第一印象の良い人なんだけど何度か接しているうちにだんだん噂話や陰口が増えてきたら このようううなな特徴がないかどうかど考えてみましょう最初は素敵な人だと思っても他人のゴシップばかりの会話に戸惑うようになってきたら要注意です噂話に花が咲く女性は長く付き合うのは考え物だと思われがちです噂話に花を咲かせている人がいたら少し距離を置いて自分は関わらないようにした方が賢明かもしれません話題に上がっている人の立場に身を置き換えてみて どんな気持ちになるか考えることができる人ならばきっと踏みとどまれるはずです口が軽いなって思われそうな女性を見かけたら少し距離を置いてその人がどんな風に他人と接しししてているのかを観察してみましょうそして相手のことを思いやることのできない配慮のかけた人だったならばその人に秘密を打ち明けてしまわないように気をつけた方が良いかもしれませんね。参考になったという人はぜひ高評価